今までの動画の中から、綺麗で作りやすいものを選んで、再編集しました。藤色と白のお花紙を1枚ずつ交互に重ねます。角のところをホッチキスで留めたら、図のように大きい正方形と小さい正方形に切り分けます。白と藤色を1枚ずつ重ね、三角形に折ります。 それをさらに三角形に折り、片方ずつ三角形に折り返します。2枚を別々にして白い方が内側になるようにして折り直します。開いている部分に水のりをつけていきます。ちょんちょんとのりをのせる感じです。のりをつけた部分をつまんでくっつけたら乾く前に 2mm ほど折り返します。 折り返す向きはどちらでも構いませんが揃っていた方が作業しやすいので私は直角になっている方が右側に来るようにして折っています横の隙間の部分からハサミを差し込んで花びらを開いていきます端を押さえてハサミを開きながらゆっくりと抜くと花びらがきれいに開きます花びらの横のところに糊をつけて 2つ一組にしておきましょう花びらを大・小・穂先用に分けて並べておきます細く切った画用紙に糊をつけ穂先から順に花びらを貼っていきます画用紙の長さが足りなくなったら継ぎ足して貼っていきましょうここでは緑を使っていますが藤の花と同じような色を使ってもいいです 少し長めのものや短めのものを作っておきましょう葉っぱは緑のお花紙を半分に裂いて使います細長く半分に折ったら角を三角に折っていきます1枚ずつ分けたら元の折り目のように折って真ん中を持ちキュッキュッと2回ねじりますねじったところに糊をつけ少しずらして貼り合わせておきましょう 画用紙を台紙にして、花と葉っぱを貼っていきます。まず、角のところは少し切り落としましょう。花房は3本用意します。画用紙を4、5センチ残して切ります。花房の中で一番長いものを真ん中に、残りを両端に貼ります。その上から、 台紙や茎が見えないように葉っぱを張っていけば藤の花草の完成です画鋲を使って留めるときには葉っぱの間に押して隠すようにしましょうずらっと並べると藤棚が出来上がります